皆さんこんにちはた太郎ですこの度 YouTube のチャンネルを開設しましたイエーイ<音楽>はいというわけで本日から始まります、えー、このチャンネル名前がなんとですね、えー、僕前々から温めてましていつかチャンネルを作る日が来ればこの名前がいいなっていうのがありました、えー、その名も「うチャンネル」 でそうちゃんだからそうチャンネル安直うんはいそうなんですね、えー、というわけでそうチャンネルです、えー、以前「仮面ライダーゴースト」で一緒だった大の仲良し柳くんが彼の YouTube を作った時に YouTube 作ったんだいいなーと僕も YouTube 作りたいんだよねみたいな話をしたんですけども その時に柳くんが「宗太郎さんどうせあれでしょ宗チャンネルとかそんな名前にするんでしょ?」って言ってたんですけども「大正解です柳くん大正解です宗チャンネルです!はい」というわけで宗チャンネル今日から始まりますえー、なんでこのタイミングで YouTube を作ったのかと言いますとまあ、前々から YouTube やりたいなと思ってたんですけども、まあ、始めるなら何かの節目の時がいいなと思いましてで節目って何だろうなって考えた時に僕今年で36歳になるんですね虎年年男3回目の年男36歳でございますなのでまあ年男の抱負としまして挑戦すること発信すること 行動することっていうのがあるんですけども、まあ、その挑戦発信行動の36歳一発目として YouTube のチャンネルを開設しましたよろしくお願いしますで本当はですね、まあ、誕生日を迎えてから解説発表 っていうふうにしようと思ってたんですけども、えー、聞くところによりますと本日1月11日大ラッキーデーということで「えー、天舎日」「天が許す日」と書いて「天舎日」っていうのがあるんですけども、えー、1年を通して一番の大ラッキーデーが今日らしいんですね。 プラス一流万売日っていうこれまたラッキーデーなんですけどもこの2つが重なった日が今日らしいんですこの転写日っていうのが天が許す日っていうことで何かを始めるのにとてもいい日何かを始めても何を始めても天が許してくれる日っていうことで YouTube 始めても許されるんじゃないかなと思いまして急遽 今日解説するに至りました2022年1月11日1時11分にチャンネル解説のボタンを押しましたゾロ目に意味はないと思うんですけども気分的なものですねで、まあ、どんなチャンネルかって言いますと簡単に言うと趣味のチャンネルです僕の趣味 僕の好きなこととかを発信していくチャンネルにしたいなと思ってます Vlog 的な意味でその中で今、えー、コロナでイベントとかも打ちづらくなってますそんな中で応援してくださっている皆様との交流の場とか皆様に向けての発信の場としてチャンネルを作りました まあ、でも基本は趣味のチャンネルですね。なんで、僕の好きなこと、パソコン、ギター、ピアノ、ゲーム、ガジェット、犬、お絵かきとか、いろんなことに触れていく様子ですね。を発信していきたいなと思います。んで この「s o チャンネル」っていう名前なんですけども僕調べたんですね YouTube で検索したらむちゃくちゃありました s o チャンネルいろんな方が s o チャンネルっていうチャンネルを作ってらっしゃいましたなので今日は急遽始めてますんで s o チャンネルって言ってますけれども突如チャンネル名は変わるかもしれませんむしろなんか いい名前あったらもっと「そうチャンネル」よりいい名前あるよーって方いらっしゃいましたらコメントお待ちしてますえー、でですねこのチャンネルを始めるきっかけ節目の一つとして僕デビュー15周年になるんですね今年、まあ、厳密に言うと18からやってるんで18年目なんですけども 僕の中であちゃんとデビューできたなって思えたのが2007年『エリート演ンキブ三郎』っていう深夜ドラマだったんですけどもそのレギュラーで福祉譲るっていう役これが特殊な役でして「追うよ!」しか言えないいついかなる時も「追うよ!」としか発することができないっていう特殊なキャラクターでした それが本当の自分の中のデビューかなと思います。でその直後に人生を変える番組、銃剣戦隊激レンジャーと出会いました。5人目の戦士、視殺犬、激チョッパーとして登場しました。そこから15年ですね。つまり、激レンジャーも15周年、激レンジャーも15 years でございます。なので、 劇レンジャーのみんなとも何かやりたいなと思いますねうん劇レンジャーのみんなといろいろな企画やりたいなと思います僕が勝手に思ってるだけですけどうんベタなことやりたいですね歌ってみたとか踊ってみたとかメントスコーラーとか万平にメントスコーラーとか やりたいですねあくまでも僕が勝手に言ってるだけですでまあ実際何か15周年に絡めたことをやっていけたらいいなと思いますあとはですね、まあ、企画いろいろ自分の中では考えてるんですけどもまあ基本は Vlog ですねなんかこんな企画いいんじゃないとか ありましたらそれもコメントくださいというわけで2022年1月11日そ o チャンネル始まります皆様よろしくお願いしますチャンネル登録高評価いろんなコメントそ o チャンネルよりいい名前あるよとかコメントお待ちしてます よろしくお願いします。